もしも、そんな気があったらっていう絵すごいもう、缶も噛んじゃってますよいやもうもう、流れが飲み込んじゃってんのかな15分ほど、そこで格闘してますが格闘してますが、えー、微動だにしませんしません他に心拍っぽいものは出てきたんですけど<笑>じゃあ心拍のどこにあるのって話なんですよねん<笑>捕えた捉えたあ、行きそう、行きそうお行きそうですねお おはようございま す, は い, ますはい、今日はですねもしもこんな木があったらっていうちょっと変わったよくあのえげていてすごい木があったりすると思うんですけど、はい、そんな木をもし丸当たりにしたら、うん、どうするかっていうのをちょっとやってみたいと思います<笑>全然わかんない Q <笑><笑>さんにも見せずないんですよねはい、はいはいはい、<笑> と, と, とりあえずじゃあ種明かしをしましょう はい、もしこんな木があったら、はい、何があったらっていうのは、うん、モミジと心拍の寄せ植えがあったらっていうちょっと持ってきます、はい、あるんですそう、はいう木が、はい、ちょっと持ってきますね、はい、<笑>この動画は「盆栽からしたらもったいない」でおなじみ YouTube4 代目盆栽からさない塾さんの提供でお送りいたします YouTube4 代目盆栽からさない塾さん北谷さんですねありがとうございます これね。<笑>これ。何これ。これ。これでかいんすよ。えー、っとモミジとシンパクの寄せ植えです。はい、<笑>あのよくこれ演芸店で見かけると思うんです。こういう木は。いるかな。まあほ、ま、ら、あ、嘘でもそう言わないとこの動画成立しないんで。はい<笑> ううあるんんこういうの見つけたときにどうしようかっていうことですよね、はい、ちょっとねどういうふうにしてこんなふうになったのかよくわかんないんですけど、うん、まあなんか至極の差し枝みたいになってますけどあまあ結論から言うと、うん、ちょっとこれはやっぱり分けたいなとまああそうですね、うん、あのもうここくっついちゃってるんで<笑>うんうんうん、うん、癒着はしないと思うんですけどしちゃったらどうしようかっていうねそうですね、うん、あのになるもみじが多分心拍を 飲み込んじゃうようよなな格好になると思ってうそうするとねあのここから杉っぱ出ちゃったりとかみじからいろんなことが流し<笑><笑>そうになっちゃったりとか今そうそう反応薄かったですね、はいえー、笑うところですか、はいはい、ということでまあそれとちょっとその好む土壌が本来違うのかなっていうまあ一緒に生育あの成長してるのをって結構何年も経ってると思うんで、うんまあ、本来。 モミジっていうのはまあ赤玉単用でもいいですし、うん、前ちょっとねペーハーの話しましたけどまあ7が中性とすると5から6、赤玉が、うん、でキリュっていうのはもうちょっと、うん、中性よりの6から7、中性ほぼ近いんですよねこういうキリ あキリュウあキルですね、キキルが六か、カンマはもっと下行わけですよね、カンマは4とか5とかの共産化、共産性になるんで、うん、カンマはだから嫌がるわけですよね。しかし、中心シカ方のキキルとかこのよう土なんで、うん、あミジの方は赤玉単葉もしくは、まあ、キキルを少し入れて、こちらは、まあ、キル多め、あるいは9月っ9月っもね、無理と5から6って言うんですけど、砂、う、は、んあのー、ないしは5個、砂は入れて分、えー、けたいなというふうに思います。これはちょっと大きいんでもったいないんで、対応するにしても作ろうかなと。形を作って お祭りにお嫁だそうかなっってて、ええ、これあっても、ね、困るんででその山もみじですかうん、だと思うんですけどね、まあ、なかなかね足元からこう曲もあってもう変な話で粘りもなんかこうあ面白いようなこれすごいですねちっちゃくかでしたらね面白そうですけど、うん、だから本当に小さくしたい人はもうここで取っちゃって、うん、これを芯で作っていくっていうのは一つあると思うんですけど、うん、まあ何でもできるようにこれが日本はありますから。 えー、まあ、どっちかとってっていう形で、ちょっと作ってみたいなと。はい、はい、いうことですね。だから、もう今日は、えっ、ー、と、好む土壌に分けると。分けるとかね。いう内容ですね。買ってきたんですか。これは買ってきました。珍しい。<笑><笑>このために、あっち行かいや、でもね、実は、この心拍がやまきなんです、えー。これが欲しかったんですよ。なんでわかるんですか。これね、もう、あのー、どっから出たっていうのは分かってるんで。出所が。出所が分かってるんで。 ちょっとはだから枯れちゃったりしてるんでね、ちょっと整理して、こっちも少し綺麗にして、と起こすような格好で。なるほど。と思いますんで。長編になりそうな共感してしなも。もうすでに長い、<笑>まだ何もしてないですけど、<笑>もしこの木が面白いなあと思った方はいいねと<笑>。<笑>チャンネル登録をしてください。ええ、早い。以上でいいですか。<笑>タイミング早すぎる。タイミングがわかってない。 これをねちょっと作っていこうと思うんですけど、山もみじがどっちを生かすかですけどね。うん、ここでちょっと行ってここでまっすぐもいいんですけど、こっちで作って少し小さめに作りますかね。はい。ということはこれでいっちゃうところですね、うん。ここの変化はこう面白いんで、じゃあこれを切り取りましょう。はい。えっ、ー、と下の方はあの買う方が遊べるようにとりあえずつけときます。うん。うん、さっき言ったように商品でねここら辺で取って。 小っちゃく作りたいっていう人は下は何か使えるかもしれないん で, そうです、ね、枝としてね素材として買うならいっぱい、ね、いろんなことできるそうねそうそうそうできるんでねまあこの辺は少し枝をこの辺抜いて頭はどこにするかですねこれとちょっと高いんでね、うん、この辺にして、うん、これんちょっとまあ残していいながらもこの辺に切ってはいなんかそれとなく うん、ねあのいいんじゃないですかねはいじゃあちょっと植え替えをしていきましょう、はい、とりあえずちょっとぶっといやつを心拍が先ほど言った山木なんで多分わかんないですけど砂利とかいっぱい入ってると思うんですよ、ね、だからボロボロって崩れる可能性があってそれがどうなるかですねマキってことは シャリ見なきゃわ か, か,、ね、かんないですかね。わかんないですけどね。ただ出所はもうわかってるんで、はい、新潟方面なんですけど、どこの山のどこら辺にあったっていうのもわかってるい。この辺とか。人為的な気はしますけ ど,、ねすけどねうん、ちょっと曲げたんでしょうけどね。はいどねはい、ちょっと掃除してみて。はい。カ、は、ネ、い、が入っちゃったっ。うん、なんだろうね。だけど出なかってる よ,、ね、てるよこれ。<笑> ちょっとちっちゃく植えてたのがどんどん大きくなっちゃったもん。うん。だけどなんかちょっと作った感じもあります。確か<笑>根がすごい。もう噛む噛んじゃってますよ。いやもう。何あれ飲み込んじゃってんのかな。まずは引っこ抜いて、うん。ちょっと危険な作業かもしれないですけど、でもやがてやらなきゃいけないんでね。うん、そ, うでねそうですね。そうするぐらい。ね。 皆さんも小息を見つけたら早めに植え替えをした方が。難しいんだよ。<笑><めで><笑><白い><笑>んんすごい例の笑い動画いい。そうそうそう。そうすで、うん、にお気づきの方がいらっしゃるかもしれませんけど、はい、じゃん。作りました。頑張っち。夜なのに。夜でも昼間です。<笑> <笑><笑>こっちはね夜バージョンと昼バージョンでこれは9さんに手伝ってもらってはい、はい、私があのフォトショップといっんですよね イ, イラストレーター持ってないんででこれはクリップ付きなんで、はい、あのいろいろねこうい う, こうい う, こ, う, いうこういうとこつけてもいいじゃないですいちゃうま、ん、だなぁ<笑><笑>お祭りの時とかねそうですねあのちょっとね値段高くなっちゃったんであの高くなっちゃったっていうのは え、ね、お金かか っ, ったんでキラキラ仕様にキラキラ仕様に、ええ、こういうこういうじ射で邪魔だなじゃあまた な, <笑>じゃあまたなでほらこう 日, 日差しがね日当たりが悪いところとかこういうキラキラ仕様で反射を使って反射を使って。ってでクリップもついてますんでいろんなことができるはいうね、はいはいまあ、この説明は。 ちょっとだからいくらか買っていただいた方は当時円のヒロマさんの木を買ってくれた人にプレゼントみたいなそうですね。なそれも言っていただかないと多分当日わちゃわちゃしてるんで、はい、あの<笑>会見の方気づかない場合があると思うんで、うん、また後で申しますかまたアナウンスしますはいまたアナウンスしま す,、はい、まします前回ちょっと決めなくちゃいけないですねそれだけ木を出してくれるってことですね今回はあ、そうですねは い, い。と言いながらも早速なんか買ってましたね買いたい木が いくらかかわんなないいいけけどですだそう。うううの<笑>いいは ち分かれるかなっていう気がちょっと心配してますけど。分からなかったらもう。アウトですね。うん、切るしかないですよね。そうですよね。完全。完全に飲み込んじゃってますもんね。ああ、だめだ。ということはやっぱりここにある目線がちょっと見えてるんで、一回切っちゃいますね。そっちうん、ここ。 ここは抜けた。ここは抜けたけど、これ下から抜けるかどうかだな。<笑>これだけ真似しようともならな い, よ<笑>な、ね<笑>要 い, い。こんなとこまでほっといちゃいけないっていう話ですよね。<笑>ちょっと崩してからしましょうか。はい、まあ、もみじの方は、根は多少、ね、削っちゃっても、うん、でもなんか面白いですよ、この根が。心拍が山脇なら、ちょっと根が気になりそうなんですよね。だから心拍の根を守りながら、もみじを剥がすというのは、 今日のコツですね。<笑>皆さんもぜひお家でね、えもし、こういう木を見つけたらね。試してほしい。あ、えー、あでも、良かったです。もっと砂利かと思ったんで。うん、15分ほど。それで格闘してますが。格、え、闘、っと、してますが。えー、微動だにします。すみません。こ<笑>こに心拍っぽいものが出てきたんですけど。じゃ、あ心拍のどこにあるのって話なんですよね。<笑>まだまだ。ま時間かかりますんで、はい。はい。お待ちください。お待ちください。 猫の原理を使って。はい。すごいすごいいいですよね。寄せ目です。<笑>取れないです。こういうのをやるんだ。うん、だけどね、うん、こういったことで苦しんでる人いっぱいいるんだよ。あ、そうなの、うんはいはい。どうしたらいいんだろう。ま、え、さ、ーえー、しくそうなんです。今日は。そうでしょ、えー、需, 要で需要もあるみたいです。需要あるみたいです。本当くつくついちゃったかもしれない。本当に。<笑> いくかもしれない。だってこれ根がほら、ここ全部、ここ取れてるんですよ、これ。そうですね。ね根が取れてて、こっちも取れてるのに。もみじの根は全部。外れてるはずだと。うん、まあ、ここ、そうですね、ここの先ぐらいだからな。ここまでね。取れてるのに。取れてるのに。<笑>えー、本当くっついちゃったかもしれない。それかもう切っちゃう子ですね。ここね。そうですね。なんか確かにここ。 あれこれあれかな、もみじの根が来ちゃってるのかな。こっちに、そんな感じですよね。うん、これもみじの根かもしれない。すげえ絡みついてる。絡みついちゃって。うん、ね。いやー。これ、ええー。そうだな、もみじの根っぽいですね。根が噛んでますねうん、根っぽいですね。お、いじびし、出りさお。 行 か, か, <笑>かないすごいなおおおっおお離れた離れる瞬間がねみリみリみリみ リ, リって一番の見せ場ですか見せ場ですよね今日のねお<笑><笑>そこの下の、うん この辺がちょっと、うん、これを切らないといけないあこっちまでぐるっと回ってるな、これ一回もう切っちゃうか切ったおそうだあ、動いてますねねえ、これ動いてるおっ、いきそうポキッと折れたりしてねモミジをなんかまだまだなきゃまだまだまだ<笑> 動くんですけどねここに太い根を発見してこいつをこれは多分んモミジの根なんでお動いた動きましたね行く行きますあ、まだいかない<笑>まだいかない今の根が あ, あパキッいったパキッていったってことはうん、まあ根が切れたんですよね、うん 皆さんもこんな風にならないように。この状態 で, 勝っ で,、ね、で<笑>っ買ったんですよね。そうそうそう知ってる方です。ここに一本ある。こいつを、うん取、うん、らえた。取られた。切<笑>れ な, <笑> な, <笑>ない。あいきそういきそう。きそうですね。お来た。あ来た来た来た。こいつを切 れ, ればついについに別れ、うん、別れの日が。 長き戦いに終止符が打たれようとしています。ええ、はい、もうすぐです。もうすぐです。感動の<笑>ラストまで。いやあ来た。おーおー、これだ。<笑>来ました。来ました。ああ、おめでとうございます。でも結構いいですねこの粘りが。粘りがいいですね。<笑>ちょっと水つけましょう。はい。 こんな感じです。ちょっと裏は少し処理しちゃいましたかね。もう新パックの革いてる。ああ、本当だ。これね。着はしてない。あ癒着はしてない。ああ。でも巻きこもうとしてたんですね。すごいですね。こいつがこいつが強いだったやつですね。だけどいいじゃないですかね、これね。うん。したらね。ね下の方も大変使えません、ね。あと鉢に入るかどうかですね。うん 入らないぞ。入らないか。全然入らない。全然入らない。全然入らないですね。素材で買うだろうからドバチでいい気がしますけどね。ドバチでね。さっき提供したドバチの回収した。うん。あれフォースでやるとなんかプロっぽいですよね。カンちゃんのね。ああシャシャシャシャって。 分けて植か替えたってだけなんですでもこれ葉っぱちっちゃいですね、これね。っちっちゃい、ねうん。意外と。大きくなるんじゃないです か, ここか、なるのかな、でも。でもちっちゃいな。ちっちゃい葉っぱですよ、これ、こんだけでかくてね。うんなんかちょっとあるんですかね。結構いいやつかもしれないですよ、これ。とりあえず植え替終わりです。はい、お祭りで。二千五百円。はい。はい。素材としては、めちゃめちゃいいと思います。<笑>そうですね。面白いと思う。多少のいい。ボウビンだと思います、ね。はい。それバッチついていくるんですか。<笑>えそれバッチついていくるんですか。 2, 円, ッチあ円以以以上上上上ににししましょうかそうか、ねはい、ッチは 2, 以上でででお買い上げいいいげたただいた方すいいすよよねねそ、うん、全然こっち構想出てないから、うんうん、どうなるか分かんない。 これはもう本当に植えるだけ？うん、これも植えるだけだ。あとはだからちょっと精神あの枯れた枝取っちゃうんで、うんうん、それを取りますか？そうですね。はいあ。シャリあるんだ。ん？ありました？シャリじゃないですかそれ？わかんない。ちょっとだから磨いてみようかなと思って。はいはい、でちょっと枯れた枝取りましょうか。はい。はい。ここは枯れた枝です、ね。枯れた枝取って磨いたら。 そうですね。違えるかもしれな い, れないですねでは少々お待ちください少々お待ちくださいとりあえずカレーラーは全部取りましたんで、うんはい、ちょっとね幹を頭に見たことがなかったんでん か, ななんかまあでも足元から面白い曲がいっぱいあシャリになってるシャリですよね確かにこ こ, ここシャリになってますね、うん、いや山木なのかねって本当にねちょっとじゃあ幹を磨いて、はい、え見みましょうはいえ まだそうですか<笑>で、えー、と木を磨いています<笑>、はい、ちょっと中断しました結構長かったですね、はいえー、70数歳の元気な女性から何<笑>だったらいいけど<笑>、うん、木を私、ね、受け継いでもらいたいって <笑>多いですね、広島さん。多いなんか優しそうな方だったんでっていう。<笑>まあ残念ながら怒ったりしたんですけど、はいはいえー、あのお話ししたらもっと好きになっちゃったらしいです。七十。したら。<笑><笑><笑>たら<笑><笑>まあちょっと差好きだったんでね。でねはい。多分大きな木だと思うんですね。うどうですか。 うん、相当やっぱり年数経ってんなって気がしますね、うん、そうですね皮、うん、が厚いというか、うん、はい山木ですか、うん、濃いですけどね地元が面白そうなとこが出てきてるんですけど元まっすぐなところもあるんでああ僕シャリが、うん、自然のシャリがこんなふうにしてできてくんだってうん多分まあこの辺もそうですよねこの辺がちょっとやっぱり硬いところと柔らかいところがあって 柔らかいとこをこう削ってこういうやっぱり自然っぽいシャリができて、うん、これも今削ったんですけどね。 あの 掃, 除掃除したんですけどああなるほどなーってこんな感じでね自然にこうやっんできてくるんですねこういうねちょっと変わってますよね、うん、こんなやつとか結構こういう穴が開いたりとか、はい、やっぱ虫食われたりなんかしてねこういうシャってできてくんだなーっていうのが勉強になりましたね、はいはい、じゃあちょっと植え付けしましょう、はい、ちょっと樹形包装はもうちょっと今はよくかんないですけど キツにシドコズミですね。はい。キリュウと、はい、おーヒューガを入れます。四、はいはい、割ぐらいですかね。岡松氏が六？六ですかね。六とかね、五点五ぐらいでもいいかもしれないですね。うんとヒューガーでーまあまだペペアの合わせになっちゃうけど、抽選の方にちょっと引っ張るってことですよね。はい、ああそうか。キリュウも入れとこうかな。キリュ増し増し。マシマシ 土壌にして、ねえー、山素に傾けないようにっていうことです、ね、そうですねはい平反の話もあるけどやっぱり水はけがいい方がいいん で, で割合とかそういうものはもう住んでる地域によっても違うんでそうですねそう最近だからかんちゃんとも話したんですけど水はけのいい土にして。 のが、で水をいっぱいあげるのがいいということですね。ああそれで水苔ちょっとね、調べてたら。結構共産なんですね。あの、米共、米派の話ばっかりなっちゃうけど。4.5 からね、五ぐらい。要は3近い。三、三成なんですね。三成なんですね。いや、水苔って、だから。本当はあんまり心拍に良くないのかなとかね、ちょっと思っちゃいましたね。うん、さあ、じゃ、ちょっと一応水やりをして。いはい。 はい、はい、もうちょっとあの向こうへ起こしたかったんですけどもう根がせり上がっちゃってるんではい、はい、こんな感じですけどまあ将来頭今こっち来てるんでま木、あ、よりの話になっちゃってますけど、はい、頭はやっぱりこっちに最後振ってですねはい、はい、この辺で差し枝使って作って。うん 裏だと、ととこれにちょこっと作っっっ作作て、作っていようかなって。流れる感じですね。そうですね一回こっち行くんですけど最後ちょっとやっぱこっちに返したいような感じになると思いますそうですね一応それをイメージして植え付けたで意外には意外ですけどこういうところのシ ャ, シャリがねあの出てきたっていうあやっぱり山木だったんだなっていうのが分かりましたね。ということで、えー、今日は「むみじそ」んっ。<笑><笑><笑> 今日は も, みじと心拍もし一緒に植わってるような木があったらどうするか<笑>分けるっていうだけな話なんですけど<笑>それらしく喋ってますけ ど, ど、はい、そんな風に、えー、まあ土壌が違うしね、うん、やっぱりさっきやってみて分かりましたけどもう食い込み食い込みっていうか飲み込みするの、ね、そうなね勢いであの絡み合ってましたんでやっぱり分けてよかったなというところですね。はい まあ価値もね、うん、こっちのがありますよ、ね。そうです ね, ね。うん、これはこれ単独でね見れるんで、はい、はい、ぜひお祭りで、うん。こっちは販売、こっちは売らないよねこ。こっちは大事でしょうん。こっちが欲しくてまあ買った木なんで、うんあます。はい、ということで追記を見たらやってみてください。はい、これが動画がいいねっていう人はいいねボタンと<笑>、えー、チャンネル登録を。チャンネル登録。はい、よろしくお願いします。はい、あ っ, あっちも。 ばッチもね、お、はい、楽しみに、ね。はい、お楽しみ。いうことです。二、は、千、い、以上で。言ってください。はい。はい、失礼しました。<笑>こん盆栽級ティシャツ。あ、盆栽級 T シャツ。ええーはい、今年も販売中ですので。予約受 付, 受付中ですね。はい。もういらっしゃるんですか。昨、う、日、ん、募集者にされて、うん、今十個ぐらい。十個ぐらい。あ、今予約いただいてます。はい、はい。なので、一日十個じゃあ。 <笑>個ずつうもうすぐなくなっちゃうじゃないですかそうですねまあねそのほうが僕的には楽です<笑>あのまあ<笑>、ね、発送は大変ですけど、はい、余ってる T シャツとか、まあうん、エプロンもまだちょっとあるんで、うんうんうん、その辺とかもお祭りで販売しますので、うんうんはいはい、ぜひあの県外のやつですよね県外のやつです、はい、今さ何色がいいですかえ一個だけですよ濃いピンク 濃いピンクとかな い, いクない。薄いピンクあります。<笑>ピンク。でもちょっとね、くすんだ感じで僕でも着れる。ちょっとそれがいいかもしれないですね。わかりました。若者風にね。そうですね。若いですから。若いですから。ゼ世代ですから。<笑>絶対じゃないでしょう、ね<笑>う。一週前の Z だって。<笑><笑><笑>